だから、えー、と拡散が起こる方向がグ、えー、ラジエントーシグマバーと逆向きなので逆向きとなるのでえっ、ー、と, と同じ性質を持った持っ た, 持った拡散と同様のことが起こっている。 もうちょっなので、えーっと、拡散パラメリーターに一番見た、孫さんがこれは拡散と同じ性質を持っているっていう、その拡散と同じ性質はどこのと指してるんですか そそそうそうそう。あのこの前になんか D シグマが負となる場で、えー、157の式の剣が負となって負、まあ、だからまあそれぞれこの方が理不合だなとかっていくつか言ってるわけですけど、はい、このそのきにこれはってきたらこれはってどういういとか、うん、とりあえずねこれこれ ち ょ, ちょっと待って今聞かれたのは こ, これはこれは何って聞きたかったんだってはいこれはこれは何聞きまであれを刺したらダメじゃんね、うん、そうしたら拡散は拡散と同じ性質を持ってるためになっちゃうねだからこれはそ<笑>、ね、れ, れは拡散法ですね<笑>えっと上ですか 上ですかうこ れ, これ、はい、ここここが違う風、はい、はいとこじゃないですね。 まず、<笑>レベルが違う、まず、あれだ、村橋君が聞いてるのは、あのかなり簡単なレベル、簡単なレベルが上の方であの日本語の文として、あのなんか文がいっぱいあったの<笑>これはって書いてるんだからさ、前の文を指してるんだよね、ど<笑>こを指してるのって聞いてあげけだから、前の文の引用してる言わないね<笑>まずはそうシンプル 多分本当にクリックッ栗木君の言いたいことはね、お前そもそも分かってるのかってことだと思うんだけど<笑>、うん、<笑>もう、真の言いたいことはそれだけがするんですけど、まあそれはちょっとオブラザーズ2で作ってることだし、<笑>まずはそういう、<笑><笑>まずこれは残させて。これは<笑> はシグマと、うん。うんディ こ, このこれ式式の話でしかないから、通式の話でしかな い, からかないから。これついで解説も教えろこの機能は何ですか。でもなんかえー、っと、はい、なんかこ う, こういう時に。 ここうういう<笑>いいだやまあそれはかかからなのいいで す, か何ですか机の端こそいんですっし<笑>けどういうといふうになるえっそれっなの お前ホバイってか俺にはせあの一本の線形が線にしか見えないんだけど何です か, かよくちゃんと説明した方がいいそうそうどういうそどい状況を考えてな なんかも全ややややそ う, かに そ, うですそうそうそう。 どっちこ、ねえー、ういうとこっちに書いて、ね。えー 賀来さんがこっちに行く。